さんこんにちは東電と申します、えー、暑い中お集まりいただきありがとうございます、えー、今年のテーマは風神雷神です、えー、このコロナで、えー、皆様の心にもモヤモヤが溜まっているかと思いますが、えー、一人でも多くの方に、えー、我々の力強い演舞を見ていただいてモヤモヤを吹き飛ばせたらと思いますので、皆様最後まで 応援のほどよろしくお願いします踊り子熊井 神の使い。雷鳴が通し神の使い。風神雷神いざ参照。 スイ大の声を聞け天の声を聞け こと共に舞い上がれ、うん I'm gonna go to the どうもありがとうございました